ジャックニングストーリー。あ、こんにちは。あ、こんにちは。私は、シチタと思います。私は、クリスティンと申します。はい。私は、私たちは、今日、どうして、日本語を勉強しています。のについて、話したりです。はい、そうですね。私たちは、ハイドロワードで。 英語とか外国語を大学で日本語を勉強しています。え、は、っ、い、と、日本語の2年生です。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあしつたさんどうして日本語を勉強していますか。あ、私はここから言語に興味を持っています。はい、あそうですね。あ、その前にスペイン語を勉強しました。 わあすごい<笑>、はい、私のスペイン語の先生は私に私に日本語について教えてくれましたはあすごいですね今先生は何をしていますか今モンベイでドイツ語とスペイン語と日本語を教えますわ、はあそうですね あ、クリスティンさんはどうして日本語を勉強していますか私は中学生の時からアニメを見ていますでも日本語について全然決めませんでしたあ、そうはい、でも高校が終わった時母が言いました日本語を勉 強, し勉強した方がいいとあ、そうですか、ねはい じゃあ、クリスティンさんはアニメだけというですかあの勉強あの日本語を勉強 し, している理由、えっという実は私は翻訳者になりたいんでした。でも、えっと、今はちょっと声優になりたいと思います。あどうして、えっとあ 戦劇に物語のイベントをやりましたはい、はい、その時先生が日本語の発音がいいと言いましただから今あっ岸さんの発音はとてもと性だっすありがとうございます<笑>あだから先生が言いました声優になった方がいいとあ映画日本の映画ではいあそうですかはいえっと七田さんは日本の映画を見たことがありますかはいえー、時々見ます ああ好きな。あ, あ, あ山崎健闘、していますか。はい、しています。とてもかっこいいです、ねはい。とてもかっこいいです。<笑>はい。その方の映画、笑顔、お宅に恋は難しいわ。は先月、見ます、はい。はい、そうですね。見たい。<笑> 私, もたい<笑>私も見たいです。えっと。日本の料理が食べたことがありますか。い, いえ。 え い, いや<笑>忘れましたか私は天ぷらが食べたことあそう<笑>はい、あ忘れちゃいました<笑>あ、いつでしたか、えっと 千賀きはい千賀きでしたえっと天ぷらがとても高いでしたねはい<笑>ちょっと恥ずかしいです<笑>はい、はい、でも本当にまずいでしたインドの天ぷらはまずいでも日本の天ぷらを食べたいんですはいそれはちょっと他にあ天ぷらの他に料理を食べてみたいですはい、はい、そうですね<笑> じゃあ、将来に日本語に何をしてしたいですかえっと将来には声優になりたいと思いますははは声優に、はい、そ, あそれに何をしていますかそれのためにそれのためにはね今はアニメを見ていますはい<笑><笑>ディーヴンスレアーというアニメああそうとっても面白いで す, です面白いですか私、はい はいじゃあ、クリスティンさんは日本人の友達がいますかはい、いますよ。ヘロトックアプリでドキ ド, キドキあ私も使います、そのアプリはい時々、はいはい、日本人と話しますは い, い。その方の名前は何ですかショウエンですショウエンさんですか、はい、じゃあ、何を話しますかえっと、日本について話しますショウエンさんは 勉強もしますそして仕事もします。わあすごい。はいそうですねえっとそれも言いましたえっとみんな日本で勉強もしますそしてあアルバイトもします。アルバイトで見ました、はい、アルバイトで頑張ってりますみんな。はいそうですねあ、えっと日本人はとても協力家です。はいそうですえっと土田さんは将来に何がしたいんですか。今考え中ですけど。はい ああ、大学の後で、はい、も勉強したいと思う、思います。ああ、そうですか、じゃあ、一緒に頑張りましょう、はい。ジャックニングストーリー。